えー、骨盤調整コアヨガトレーナーナの村井由紀子です、えっと、今日はですねこの体幹のここのコルセット筋と言われてるんですがこのねウエストのここのここを、ね 腹, ま、腹巻きと着物の帯みたいにこう覆っている筋肉がありますでここをしっかりキュッと鍛えることによって体幹も安定するしもちろん首でもねキュッと出てきます なので今日はそのお家でできる簡単なエクササイズをご紹介していきますね。えっと、ヨガブロックある方はヨガブロック用意していただいてもしない方は例えば自転、うん、と, とかちょっと分厚いやつで結構です。でもちろん高さが同じやつにしてくださいね。でなくてもできるんですがなくてもできるんですけどあった方がやりやすいです。 で、こういうのってね、Amazon とかで多分すごい安いんだからすごく安く売ってるの で, で、ヨガブロックってものすごいあの背骨とかストレッチとかにもすごくよく効くので、えー、もしよかったらね、あの、ブロック、安いのを買っていただけたらなと思いますが、はい、そうしたらね、ある方はやっていきましょう。手をヨガブロックの上に大きく開いておきますね。で、足は伸ばしていきます。はい、そしたら息を大きく吸って、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 ついて。と手首をほぐしていきましょう。今度は反対。はい、もう一回いきますよ。じゃあ今度は、お尻引き上げますけど、骨盤底筋もね、息吐きながら骨盤底筋も。意識して、しっかりと掴んで、こうおへその。ブラブラまでぐーっとこう、骨盤底筋、膣の部分を引き上げるような意識とともに。 もう一回やっていきますね。はい、それではいきます。息を大きく吸って。吐きながらお尻、後ろに、後ろに引き上げる感じ。そう。一、二、三、四、五、六、七、八、九。もうちょっとお尻上、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九。もうちょっと上、二十一、二十二、二十三。 二二二十十十六、二十七、二十八、二十九、三十。終わらしましょう。はい、手をブラブラブラってして、で、手の甲、床について、吐いて、はい、手のひらついて、はい、手をグーにして、こうやって、手首をほぐしていきましょう。 していきますはいえっ、ー、とねこういうたったこのこれだけですね上げるだけなんですけどこの上げてこのお尻を後ろ斜め後ろにね引き上げる引き上げるねこうじゃなくてこうこうおし 腕, 腕よりもお尻が後ろに見えるように腕よりもお尻が後ろに見えるように 引き上げるっていうのを30秒を2セットやってみましょうで。30秒最初きつかったら10秒からで結構ですなので、えー、でもねこれも毎日やらなくてもいい週3回やるだけでもかなりここのね体幹がついてくるのを感じられると思うので是非やってみてくださいあのかなり下腹部あとここの腸腰筋っていってねこの ここからこの腰までつながっているここですねこの斜めに体を走っている筋肉も鍛えられるので姿勢がすごくきれいになりますここが鍛えられると反り腰や猫背も治ってきてまっすぐ立てるようになるのでそうするとももの前の、ね、筋肉も自然に取れてきて足もすっきりしてきますはいなので、えー、もう本当に10秒からでいいので是非やってみてください